ちょっとわからないので問い合わせます。まさチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。まさチャンネルの、まさです。今日はですね、ずっとね、気になっていたパーツを取り付けしてみたいと思います。え、何かというと。 まあ、これから冬に向けてですね、この電熱ウェア、インナーですね、をセッティングしてですね、それ で, です、ね、走るんですけども、電圧計がついてないんですよ。なので、ちょっと心配なので、電圧計をつけてみたいかなというふうに思います。で、つける電圧計はこちらです。こちらですね、デイトナさんの電圧計で、でですね、USB のポートが 1個付いてるタイプになりますではですねつけていきたいと思いますでこちらなんですけども取り付け方としてはねそんなに難しくはないですよ簡単なんですけどこれね見てもらうと分かるんですけれどもバッテリー直バッテリー直でプラスマイナスがついてアクセサリーが1個つくというところだけなんですけどタンクをずらさなければいけませんシートを外さなければいけません 結構めんどくさそうです。 後ろは外さず、緩めるだけで良さそうですね。前のボルトを緩めて、持ち上げる感じの方がいいかもしれないですね。 T シリンダーのところのカバーですねこれを外します、これで止まってますね。G1 の空き缶があるので、これを中に入れて持ち上げておきたいと思います。 通せるようになりましたこういうふうに見ると向こう側ですね向こう側には配線は通ってなくてみんなここにまとめて通ってるのでここに一緒に合わせて通したいと思いますでまずこれが電圧計ですね意外とでかいのがついてますねでカプラーというところなんですが ど, どこに設置するかまず決めたいと思いますで通常はこういうクランプを ハンドルにつけてで、こういう感じでね、つけるようになるんですけれど、こうですね、なるんですけど、ハンドル周りにシールドをつけている、スクリーンをつけているおかげで、全くスペースがないので、直接的に、ここの上ですね、トップブリッジの上に両面テープでポンと。 つけたらどうかなというふうに考えてるんですけれどもちょっと色々考えたいと思いますトップブリッジですねトップブリッジのところここにねもう両面テープで留めるしかないしかもあんまり幅が広くないからこう強くやっちゃうともう取れちゃうんですけどまあ走行中取りのかやればいいのと USB もまスビコンを使えればいいかなみたいな感じでとりあえずここにまず設定しましたで。 このなん、電圧を安定させるやつなんですけどフロントフォーク左側の内側にちょっとスペースがあるのでそこにねこじ込ませてしまおうかなと。 で次は電源をどこから取るかなんですけども、まあ、抜直で直接取ってもいいんですけれど、実はね、ここに純正アラームのですね電源が来てるんですね。これが4極のカップラーになります。こちらですね。で、ここにはまるやつが、HM 防水タイプコネクターセットっていうのになります。品番はね こ, ちらですね、この4極のどこに何の電源が来てるかっていうのを今からテスターで調べたいと思います今キーオフの状態でフレームにつないでありますこの状態でピーッとなったところが抜直の電源になりますね緑赤 緑、赤が抜直こうつながるのでここの位置がバッテリー直なので B と書いておきます今キーオンになってますこの状態でさっきのバッチのところはもちろんキーって言うんですけど他につながるところがあればそこがアクセサリーになりますっていうことで ここがアクセサリーになりますね A と書いておきますであとは、えー、マイナスですねマイナスがどこかというと緑黄色と緑っていうのがあって両方ともなりませんのでどっちでもいいと思うんですがちょっとわからないので問い合わせます今問い合わせたところ緑線がマイナスだそうなので緑線はここですね ここもともとついてるデートナの電圧計の線のこちらがメーターの方につながりますそして多分届く届きますよねこちらの黒がマイナス赤が抜直ここですねでこれがアクセサリーなんでそれぞれですね これ切って加工してこの中につけていきたいと思いますではこれでですね接続してきましたバッテリーアクセサリーマイナスですね抜直ですねそうですねでそれぞれをこちらつながせていただいてで、カプラーにオンしていきます で、こちらから接続してまずタンクの下を這わせてこっちまで持ってきたいと思います。 リーナーにこうつながるダクトなんですけどこの裏側を通すことができました。 ここまで引っ張ってこれたので接続して確認したいと思いますでは実際ちゃんと接続されてるか確認しますキーオンですねバッテリーちゃんと表示されますねそして USB ですねこちらがこれがペロンってつけば Okay、なんですけども着きましたね。ってことはこれで接続は完璧になっております。 ということ で, ですね終わりましためっちゃ大変えーっとどれくらいだろう多分3時間以上かかってると思いますねでもまあタンクずらしたりまあ、配線をはわしたりうーん結構ねやっぱり大変だなと思いますね電源の取る関係はなんですけどなんとか終わることができましたでちなみになんですけど ここにあったカプラーはですね、純正のアラームをつけるカプラーだそうです。なのでそこから撮らせていただきました。今回は。ということでですね、まさチャンネルはこの動画だけではありません。皆様のためになる動画たくさんありますので、この後チャンネル紹介動画が流れますので、そちらをご覧になられて、もしよろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、まさチャンネル、これにて失礼します。さようなり。